みんなお待たせバーバラだよ今日ここでみんなに会えて嬉しいな<笑>はいということで、えー、バーバラ役の木戸あかりですよろしくお願いします、えー、私このゲームもう早速少し触らせていただいたんですけどももうね映像がとっても綺麗でもう背景も綺麗だしキャラクターたちもすごく可愛くて 綺麗に作られていていもうね動きとかもすっごく可愛くて仕草一つ一つにしてもすごくなか細かいところまで作られていてもうねキャラクターごとに全然違う動きをしたりだとか全然違う表情をしたりだとかそういうところもまでこだわって作られているなっていう印象でした。自、えー、自分の自身の身キャラに対する印象はということなんですけどもバーバラはですねもうとにかく 可愛 い, いキャラデザーがもうめちゃめちゃ可愛くてもう最初にキャラデザーを見た時に「なんて可愛い子なんだ」ってこんな可愛い子私が演じられるなんてって思ったくらいすごく可愛い子でもうね、あのー、キャラクターとしてもプレイする側からしてもすごくありがたいというか回復系のキャラクターなのですごく重宝するキャラクターで、えー、っと必殺技とかも、ね、すごく可愛かったり放置してると 歌ったりしてねすごくもう本当にもう全部が可愛いキャラクターですねバーバラはすごく歌が好きな子なので私も歌がとっても好きなのでそういうところは重なるなっていう風に思いましたとにかく可愛いこんな可愛い子がいてたまるかってぐらい可愛いいのでもうね早く皆さんにバーバラちゃんを動かしていろんなバーバラちゃんを見てもらいたいなって思います。 そうですねゲームを触らせていただいていろんなキャラクターを見せていただいた中でもうパッと見でもうこのビジュアル好きだなって思ったのがショーとベンティ君ですね2人ともすっごく可愛くて男の子なんですけど、えー、もう早く私もプレイしししてていい動かしたたなって思いましたこのゲームの世界を冒険するとしたらどんなことをしたいということなんですけども。 うーんそうだなこのゲーム飛飛飛べるんですよ飛べるるんんでで、すよびたい<笑>高いところが私好きなんでもうねすごく高いところから飛びたいいなって思いますもういろんな広大なねあの敷地をいろいろ歩き回ったり走り回ったり壁を登ったり飛んだりとかもできるんでそういうのでいろいろ探索したいなって思います。 はいということで旅人の皆さん、えー、もうすぐですねクローズドベータテストが始まりますのでぜひぜひね一足早く原神のゲームを楽しむチャンスですのでぜひぜひぜひぜひ楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。その時にはババーバラちゃんを操作してみてみくださいねということでバイバーイ